皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月7日、イニシエのゼルメアで、ちょっとレアな場面に遭遇しました。何が起きているかと言いますと、怪人の鱗を使い切った場面で、ジグロウとハザマの回廊が出ました。ハザマの回廊に行く義務はないので、ここで怪人の鱗を使い切ると、解放の扉が現れます。つまり、ジグロウと防具を交換するなら、この場面しかないというわけです。 狭間の回廊を抜けた先では、もうジグロウは出てきません。こういう場面に遭遇することはほとんどないでしょうが、一応覚えておきましょう。玄嘩用の首飾りに、最大 HP プラス3がつきました。これで完成にしてもいいような気もしますが、せっかくプラス5までつけられるので、つけられるものはつけるようにします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。